えっと、皆さん、こんにちは。昨日、共謀罪について1月31日、参議院の予算委員会で質問をしました。国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約です。でこれはパレルモ条約と言われています。パレルモ、イタリアのシチリアとパレルモで、えー、これは調印をされました。2000年です。ななぜパレルモののか、この条約は 国際的なマネーロンダリングや資金の問題に関して、それに関する条約なんですね。ですから、イタリア、シチリアのパレルモで調印がされました。この条約はテロと一切関係がありません。テロと、それからこういうマフィアの組織的犯罪というのは全く別物です。そして、これは2001年の 9.11 のテロともテロの前に調印されておりますし、この年の12月、国連で採択をされているので、まあ、テロ対策ではなくて、パレルモ条約はそのマネーロンダリング、マフィア対策として作られた条約です。そしてこの条約の2条ですね、ちょっと見にくくてすみませんが、定義があります。 組織的な犯罪集団とは3人以上のものからなる組織された集団であって、一定の期間存在し、かつ金銭的利益その他物質的利益を直接または間接に売るためってあるんですね。つまり利益なんですよ、利益、え金銭的な金銭的利益、その他の物質的利益を直接売るため。だからこれはまあ、パレルモ条約。 ですから、そのマフィア対策ですから、金銭的な利益を得るためというのが、その組織的な犯罪集団の中の定義にしっかり入っています。ところが、この10年間議論してきた共謀罪政府が出そうと、これ何とか阻止したいんですが、出すことを。 えこの共謀罪には一切こんな要件は入っていません、おかしいですよ、組織犯罪防止条約を批准するために必要だって言いながら、金銭的な利益を得る目的っていうのが、がばっとないんです、何もこのえ共謀罪の中には入っていません、あの悪名高き治安維持法は、国体の変革と私有財産の否定をやる団体と。 あしていましたそんなの全然関係なくって一般の人々6万8000人以上が拘束をされますだから治安維持法だって大問題なんですがしかしこの条約が言っている趣旨を全然満たさずにっていうかですね金銭的目的など共謀罪の条文の中に入れないで、えー、入れてないんですよで、えー、まさしく。 この条約の批准のために必要だっていうのは、ちゃんちゃらおかしいというふうに思っています。外務省に条約を留保した、留保して批准したものに、どのようなものがあるかと聞きました。えそしたら、あまりに膨大で出せませんっていうのが、質問の前の回答でした。留保して、共謀罪の部分を留保してでも、どんな形ででも、この条約は批准できます。だからおかしいんです。 政府ははテロ等準備罪罪と言いいます。すす。す。おかしいですよ共謀罪ででよ、本質は共謀ですそしてテロ対策だと、だ党って書いてあるわけですから、なんだって言えるんですが、この10年間の共謀罪の中で、そして政府が新たに出そうとしている案、これはまあ与党あの案なんですが、この中にテロ対策、 テロなんていう言葉は一言もありません。私は何が言いたいか、組織的犯罪防止条約の批准のために必要だと言っているが、これは組織犯罪、えマフィア対策であって、テロとは全く関係がありません。えそしてテロ対策って言い な, テロ対策って言いながら、 この共謀罪、そして政府が出そうとしているものの中にテロ対策という言葉が入ったこと、過去10年間一度もありません。今度出す法案、出す法案を阻止したいんですが、テロ対策ということが入ったということも一切聞いていません。つまり、間違い、偽り、デマだということです。おかしいですよ。共謀罪でしかありません。 そして、ちょっとこれを見てください。犯罪ってどう成立をするか、共謀、予備、未遂、起遂他の順番で犯罪は成立します。犯罪は起遂にならなければ原則として処罰をされません。原則として処罰をされません。例外的なものだけ未遂が、そしてその中でも極めて例外的なものが予備罪として処罰をされます。 凶暴は予備のずっと手前です。予備は犯罪は犯罪発生の具体的危険性を持つ準備行為ですが、凶暴はその犯罪の合意はずっと手前に置きます。この順番なんですね。ただし、今政府が言っている共謀罪670いくつ犯罪の対象があります。 それを300に減らすと言ってるけれど、それだってすごく数が多いです。皆さん、予備ってすごく限られたものしか処罰をしないんですね。刑法上、予備罪があるのは7つだけです。殺人予備、放火予備、強盗予備、内乱についての予備、外観についての予備、それから視線、私で戦うって書くんですが、これなどについての予備罪なんですね。殺人予備罪。 例えば、ピストル、銃器を入手する、これは殺人予備と言われています。予備罪、非常に重大な犯罪、極めて重大なや7つだけの犯罪を、刑法は予備罪を入れています。他の特別立法の中での予備罪は38と、えー、あるんですね。だけれれども、予備っててすごく限られているのに、 なんで共謀が600いくつだ、いや300に減らすんだ、そんな議論なんでしょうか、おかしいですよ。だってずっと手前で起きる犯罪の方が、だって既遂は処罰する、その中の一部を未遂が処罰する、そしてその中のほんの一部、刑法で言えば、えー、7つだけ予備罪で処罰する。にもかかわらず、えー、600だ、300だを共謀罪で処罰するのは、 あまりに多すぎ、あまりに手前、あまりに思想良心の自由を侵害するものだと本当に思います。法務省は3つ必要だ、これ、共謀罪作らないとダメなんですよと言ったことが全部嘘であったことが明らかになりました。これは民進党の福山さんが1月30日、予算委員会できちっと質問して明らかになったことです。 衆 議, 院で参議院衆議院の予算委員会で山尾詩織さんがやはり共謀罪について質問をしました総理はハイジャック犯が切符を買 っ, 買っても、これは判例上も処罰ができないしできないんですよ、共謀罪が必要ですと言いましたでもこの判例って昭和42年判決のこのハイジャックの条約や法律がずっとできる。 前のことでハイジャックのチケット購入とは全く関係がありません総理の答弁聞いているとあたかもそのハイジャック犯がチケットを購入することを認めなかった判例であるかのように誤解をさせると思っています実際チケットを買い飛行場に向かった時点で逮捕になっているハイジャックの事件がありますそして刑法上実務者の人たちが書いている はハイジャックのその法律に基づいて、ハイジャック合手ですね、合衆、総理はこれを強手と言いましたが、まあ、私も間違いがって読むことがあるので、まあ、それはさておき、ハイジャック犯人がハイジャックをしようというふうになって、チケットを購入することは、これはこれの予備罪が成立するとはっきり言っています、はっきり書いてあります。法務省は 資料ををを作ったり、え答弁を書くとときに、にコメンメ必ず参考にすると私は思いますえ。どういうふうな解釈でやるのか、コメンタール確認しますよ。なんでこの3つについて必要だと嘘を説明し、嘘の答弁をするんでしょうか。砂川判決みたいですよね。前の判決を引用して、あたかも昭和42年判決はハイジャック犯と全く関係ない 予備罪の判決です。えー、何が言いたいか。ハイ犯人がチケットを買ったら、この予備罪が成立をします。共謀罪を成立させる必要はないんです。予備罪で成立をします。私は何が言いたいか。総理の説明もおかしいですね。なぜなら、山尾さんの質問に、予備罪で処罰できないんですよ。だから共謀罪が必要です。 総理の答弁はそうですし、法務省の答弁もそうです。でもおかしいじゃないですか、予備罪で処罰できないことを、なんで共謀罪で処罰をするんですか、順番逆ですよ、おかしいでしょうというふうに思います、予備罪で処罰できないことを共謀罪で処罰するとすれば、犯罪の成立の手前で処罰すると、これもおかしいというふうに思っています。建造物損壊罪、例えば、 組合がたくさんのチラシを壁に貼ったことを最高裁は建造物損壊罪としました、えー、市民が公衆トイレに反戦とかこれはなかなかラインマーカーか何かで書いたスプレーしたって言われてるケースなんですがこれも最高裁は建造物損壊罪を認めました他の落書きはしないのにっていうかまあ反戦と戦争反対 公衆トイレの壁にまあ、大きく書いたっていうこともあるのかもしれませんが、建造物損壊罪としました。この共謀罪の中に建造物損壊罪は入っています。建造物損壊罪は、未遂も予備も処罰がありません。だって7都しか刑法上は予備罪処罰しないからですね。建造物損壊罪予備、建造物損壊罪未遂などありません。でも。 この共謀罪が成立します。窃盗罪、これって万引きとか使用窃盗で自転車を借りただって窃盗罪です。窃盗罪は も, もちろん予備罪はありませんし、未遂罪しかありません。でもこの窃盗罪は、共謀罪の対象に現在なっています。おかしいんですよね。まだだから 労働組合、この組織犯罪集団だって別にそんなに限定しているわけでもないし、その捜査当局が組織犯罪集団だと認定して、これが組合だって、市民団体だって、法人だって、途中から詐欺にやろうと決めたら、それは犯罪集団だと裁判は認定しています。 話し合ってこういうことをやろうとで、それが共謀罪で犯罪に当たるとなれば、組織的威力業務妨害罪や建造物損壊罪をに当たるかもしれない、当たるかもしれないですよ、チラシを巻こうとか、いろんなことに関して共謀罪が話し合って、えーまあ、例えば ATM でお金を下ろす、あるいは誰かを勧誘する、それでこの共謀罪が成立することもある、そう思っています。 現代の治安維持法っていうのは、人の思想良心にすごく接近してしまうということです。それともう一つは、一網打尽に広く網をかけて、ターゲットにしてやり玉にあげる、いくらでも実は拡張適用できるということだと思っています。犯罪罪ははこの順番ででする。現在、予備罪は刑法上で7つ。 特別法も入れて38しかありません。なんで共謀罪を成立させるんですか、おかしいです。この条約の趣旨にも全く反している、そう思っています。えー、共謀罪、国会に停止させないために頑張ってやっていきましょう。自民党も過去3回廃案にしました。えー、杉浦政権さんの、えー、記者会見という法務大臣の記者会見の議事録を見ますと、国会、国体、 国会対策委員会から採決するなと指示が出たということを彼は記者会見で述べています。自民党の中でこんなの採決しちゃだめだという声風になったんですね。自民党もかつては今よりはるかにまともだったということかもしれません。共謀罪を無理やり国会に提出しようとする凶暴な安倍内閣に NO! と言っていきましょう。 みんなの力で共謀罪の国会提出を、えー、阻止したい、そう思っていますえ。共謀罪を考える超党派の議員と市民の勉強会、今日は第1回目、4時から5時半、参議院議員会館 B104 会議室で何が問題かを平岡秀夫元法務大臣、海戸雄一弁護士などに語っていただきます。国会議員も参加します。第2回目、私は共謀罪の国会提出に反対です。 2月16日木曜日、12時から1時半、参議院第一議員会館国際会議室で、たくさんの皆さん、鎌田聡さん、佐高誠さん、青木治さん、中野浩一さん、山田健太さん、太田恵子さん、孫崎徹さん、海渡雄一さん、またたくさんの皆さんが発言をします。孫崎ウケルさんです、すいません、孫崎さんのこの間、ニコニコ動画に出させていただきました。 馬子崎ウケルさんの発言もありますえ。どうか参加をお願いします。今日もやります。